と、東京ドームで行われた年越しライブ、ジャニーズカウントダウン 2022-2023 カウコンに出演したキングピース。5月22日をもってメンバーの平野市を、岸優太神宮寺優太が脱退、ジャニーズ退場が決まっており、ファンは貴重な5人でのパフォーマンスを目に焼き付けようと隅々まで行視していたようだ。 そんな中、一部で話題を呼んだのが平野の耳元。紅白ではラップ調のヒッツホップダンスをキレキレに踊るアルバム収録曲一番を披露したが、平野はオープニングとは違うピアスをして登場。左はシルバー、右はゴールドで、カウコンでも同じだった。すぐにネット上では特定班が解析に動きその結果ディーザルのものだと判明しました。 平野にはよく似合っていたものの、女性にはややエカツイデザイン。それでも平野と同じアクセサリーをつけたいという心理が働き、6000ケラノのサングアングほどーダー変えるを手頃価格だったこともあり、ファンが購入しようと殺到する事態になったようです。ネット上には、ディーザルのピアス売り切れ過ご。ディーザルへのピアスがどこにも売ってなくて死ぬ。 どこも在庫なしじゃん、との悲鳴が書き込まれ、1月3日の時点では、すでに入手が困難になっていたといいます。芸能ライター。平野といえば、表紙を飾った雑誌がのきなみ売り切れになる、カンマイキング、として知られているが、1月1日放送の、キングブズル。日本テレビ系、では、セブンイレブンの、フルーツオレ。 と、洋館を食べていたことも解析されこちらもファンが買いに走ったとも報じられている。一方、平野がディーザルをつけていたことで、ある新読みをしている人たちもいるようで、一番の振り付けを担当しているリンハタンがディーザルとコラボしているのです。もちろん、衣装に合わせたという意味もあるのでしょうが、 平野がリンハタに浸水しているのは有名ですから、その関係性によるものだとも推察できます。リンハタを、キンプリの他にもトゥワイスや BTS、エグゾーの振り付けをしていることでも知られ、ファンの間ではジャニーズ退場後の平野が、韓国から世界進出を狙うのではとの憶測も飛び交っているようです。前で芸能ライター。2023年は、